こんにちは浅香なるこ遊和海です埼玉県浅香市からやってまいりました精一杯踊らさせていただきますのでご支援のほどよろしくお願いいたします。いやー 力山を抜き、木は用う は、よ朝かなる子柔らかいのはバツン 会場の皆様にありがとうございましたありがとうございましたさあ、力強いパフォーマンスそして素晴らしい表情のパフォーマンス見せてくれました朝霞鳴子